4月3日に放送された音楽特番 CDDV30 周年歌うぞ。1位の曲だけフェス TBSK の4時間半スペシャルにジャニーズの人気アイドル KNG&OPS が登場。今回は同番組の30周年を記念して30年間で週間ランキング1位になった楽曲を披露する企画が放送。 キンプリは2018年のデビュー曲であるシンデレラガールを生披露していました芸能指揮者。この日は従前にもメンバーの高橋海人24の誕生日があった。高橋さんの誕生日ということでメンバーから甘おめでとうという言葉が飛び交いお祝いヌードでの出演に。また、デビュー当時の衣装でもあった。 それぞれがメンバーカラーの王子様風の衣装をオマージュした装いで登場し、デビュー5周年もお祝いしていました。全道この放送を見た班からは、シンデレラガールの出出だしは平夜仕様を始め、たくうみちゃんの誕生日当日に王子様衣装を見れてお兄ちゃんたちにキラキラしてもらって幸せそうなうみちゃん見れてこちらも幸せです。キラキラな、シンデレラガールを見れて。 涙が止まりません。久しぶりのシンデレラガール。簡単ふっ。キラキラしているキンプリ大好き。というように、貴重なキンプリの出演に絶賛のコメントが続出していた。近く、C、D、D、V に現れた3大変化。そんな今回の放送である大きな変化があったという。 今回キンプリは1曲だけの歌唱でしたがスタジオでのトークシーンや VTR 中のワイプへの出演もあり、メンバー皆さんが楽しそうにリアクションする様子が見られる演出までありました。また、キンプリに関連した CM も放送され、平野耀さん26とテニスプレイヤーの松岡修造さん55が出演しているパブリンズ P&G。 が流れていました。さらには、キンプリとしては初のベストアルバムとなる、ミスター。5、4月19日発売の CM まで放送されるなど、キンプリ尽くしの放送となっていたのも、今回が特別な放送でした。全能。SNS では、C、D、D、V、ワイプの紫輝くんどの瞬間も愛しくて目が離せない、ワイプのキンプリちゃん今日も美しいな。 フィーチベストアルバム CM キンプリさんのミスター。5の CM 来た。簡単長かった。嬉しい。簡単と、ファンからの感激の声が殺到していた。他にも、同番組では意外な変化が見られたという、辞めたジャニーズメンバーの過去映像も続々紹介されていたのだ。 2016年に解散したスマップへの当時の歌唱シーンも紹介され、夜空の向こう、1998年やグループの代表曲でもある、世界に一つだけの花、2003年の過去映像が放送されていました。特に校舎は30年間で一番ヒットした楽曲として総合ランキング1位に、 スマップだけではなく、2020年にジャニーズ事務所を退所した山下智久さん、38と、キャトタンの亀梨和也さん、37が出演したドラマ、のぶた、をプロデュース、日テレ系2005年の主題歌で二人の期間限定ユニットでもある修士とアキラが歌った大ヒット曲、青春アミーゴの映像も放送されていました。 ジャニーズを辞めたメンバーの映像は、通常だとカットされがちなので、非常に貴重な回になりましたね。全能。テレビ業界のタブーにも変化があった今回の放送は、今後の明るい希望になったという。今回出演したキンプリーは5月22日をもってメンバーの平野さん騎士ユさん20、七神宮寺ユ太さん20。 ご、がグループからの脱退ジャニーズ事務所からの退職資産の宮城系退場が発表されています。やめじゃにになることが確定しているグループだけに、今後番組内で過去映像が流れるのか不安だったはず。ですが、今回のようにやめじゃにたちの映像が放送されたことで、今後も5人の金プリの姿を見ることができる、という安心を得ることができたかもしれませんね。全能。 時代が変わったことを実感した今回の CDDV ライブライブ。金プリファンたちの喜びはひとしおだろう。近く末っ子の高橋山の誕生日を金プリ全員でにないでお祝いする姿四く4月3日に公式ツイッターに投稿されたのは、この日誕生日を迎えた高橋を全員でにないでお祝いする画像が公開されていた。